今日は街に出てをを探そううの住処を見つけましょうでも全く見当がつかないので杏里ちゃんに聞いてみます魔族といつも会えるとこ知ってる魔族穴に入っちゃいますシャミ子帰りに夕飯の食材買ってきて。